ハッシュ探し掛ける10のスモーン声でかいよね<笑>。<笑>ということで、えーまあ、えー、なんて言いますかえー、取り溜めと言いますかストックザメでございますね10の、えー、スモ、えー、同じ日に2回撮影でございますえー、先週に続きまして今週もアポロンビークからえー、お越しいただきました今週はこの方ですト達ですすっごいテンションが来て<笑><笑>テンション上げたほうがいい いや、あの、テンション上げるっていうか声もうちょっと出さないとひょっとしたらマイク乗らない可能性があって<笑>だってさ取りためでしょこんなの、まあね、誰でもいいんでしょ別にこれ<笑>じゃなくてもいいわけじゃん<笑><笑>そんな取りためなんですって言われてテンション上がらないじゃん<笑>どうしてもあなたがいいんですって言われたら謝んなきゃれはそりゃ声も入りますよ<笑>謝って<笑>だけどそんな誰でもいいですなんて言われたらこのぐらいの声になります<笑><笑> 何かねえ。誠意って何かねえ。誠意。おー<笑><笑><笑>困って。って何やったっけ。<笑><笑>えー、金曜定例の十の質問でございますあー。あれが、あの。いや、しゃべるね、あの。あの、白髪の親が俺に立つもん ね, ね。はい。そうです。いいよ、何でも聞いておる、答えられないことなんて一つもないから、はい。答えられないことは一つもない。ないよ。わかりました。 じゃあ、チゃーミ頭と口は回りますかもう、頭と口しか回らない<笑>返して、なん突っ込ん で, <笑><笑>んで<笑><笑>俺にあのね、この回ちょっと余計…ちょっと結構きつい<笑><笑><笑><笑>きついって何よこうやってる、圧力がどっか、どこでもいいっすまあ、そんなわけでやってみましょう<笑>ということで、えー、<笑>じゃあ、まずこの前お願いいたします少しステファン・ヨウスケです千年<笑>カッピー 184年8月20日です。好きな食べ物ラーメンかな？趣味<笑>うーんとビデオ撮影。最近あった面白いこと。 しない<笑>ええー、旅行するとしらいでも<笑><笑><笑><笑>今回結構強烈です、ね、か なんかあのー、結構答えの一つ一つが、うんね、ゃちゃんと拾っておきゃはいじゃあまずあのお名前、うん、ス, ステファー陽介いやそうだ俺日系三世だから w w <笑>うん嘘そー w w はい信、はい、です<笑>えー、で次最近あった面白いことであの足がわってなったって言うそれはどういういやわってなったこれするじゃんここがはいここつってわって まあこれで伝わった<笑>でしょうか伝わってれば幸いなんですけれどもその笑っなった時に、はい、治るじゃん、はい、治ったあとに何かこんなポーズ日常でしないでしょしないです、ね、その日常でしないポーズをこの年になってしていることが面白かったんですわ<笑>かるわ<笑> か, かんないならいいや<笑><あー><笑>次次えー、<笑>えー、あのそうですねじゃあえー、旅行<笑> えな、ー、なんだっけな落ち込んだら何もしないだもう、だいぶ、あの、記憶がだいぶ強烈で飛んじゃったんですけど、はい、あの、趣味がビデオ撮影って言ってましたけれども、なんか、ビデオ撮影って言った瞬間、なんか、えーって声が返ってきたんですけれども、うん、ちなみに、あの、ビデオの方はどういったビデオを撮影されるんでしょうか。それは言えないよ<笑><笑> 皆様のご想像にお忘れたします任せないで<笑><笑>ということで、10の質問ゲストのうさけさん終わり終わりだって<笑>なんか俺、歌<笑>詞に変わったけど w これどこで止まるんだこれこれはきついーーこれはきついすごいわ